これのどこがエコなのでしょうか。テレビ局の YouTube チャンネルで取り上げられていた、とあるメガソーラー計画。詳細は省きますが、森林破壊や電磁波のリスクがあるにもかかわらず、地元民を無視して計画が強行。たくさんの木が切り倒されました。しかしその後、森戸部分に産業廃棄物の混入が確認され、工事は中断されたようです。ちょうど今気持ちよく走っているワインディングの左側が、建設が予定されていたエリア、森やんそうなんですよ、森なんですよ。 今は真夏だから余計に木が生い茂ってるんだけど、ここを伐採して、太陽光パネルを置くつもりだったんですね。もうすぐ左側が開けます。以前はこうなっていましたが、今はいかに。うーむ工事が無期限停止になったまま夏を迎え、自然に帰っている感じだな。木が伐採された以外はね、歩道もないし、近くに車を迷惑なく止められる場所もない。とりあえず U ターンして逆側からも取ることにしました。なんで森の木々を切り倒そうとするんだ、そこが理解できない。 場所を考えろよ実はここら辺、前から開発計画があったらしいんだけど、古い写真を見る限りでは、今ほど森林伐採はひどくなかった。多少は手を加えないと森林にとっては悪影響とはいえ、自然との付き合い方が問われますな。太陽光パネルの使用は、空きスペースの有効活用程度に留めておくのが無難だろう。森を破壊してまで置くものじゃない。そして言われそうな、車でこんなもの見に来る意味については、そもそもドライブついでであることと、この車はプリウス PHV で、ハイブリッドモードでもエンジン 使用率は 50%、しかも、触媒は最高性能であることをご理解ください。そもそも、心霊スポット取材のついででちょっと寄っただけだからな。動画内容に間違いがあったら、ご指摘いただけると幸いです。そして、テレビ局の取材力は、YouTuber 時代においても現役であることを再確認しました。このチャンネルなんて、ドライブついでに行って動画撮るだけだからな。見る側も、情報源を正しく使い分けてほしいですな。というわけでありがとうございました。